怖いなあの人死んだのかあ死んだな弾をくれ弾がないんだ やばいやばいあいい場所これはまさかのいける感じいやでもその油断体的ですよ油断体的 Thank you, thank you やべえ。あ、これ、どこだこっちか。こっちから持ってくる可能性がある。上からもある。お同じ日本人同士。価値を決めこ、お、決めこもうぜえ。13人もいるのか。 だからも怖いなぁこっちかあまた手榴弾取ってくれよったあったかなでも。 車がどっか止まったどこどこどこあっちかあっちか見えんなこっちからあそこらへんかおここはベスポジだやばいぞ 立てるんじゃないかこれは木の根っこか。いっ や, やべ、来た。 やばいくそーつえやべえつえぞつええぞこれは手に汗握ってきましたよ 勝つる勝つるよこれはあと2人かいたいたいたいたいたいいいたたた あ, あそこにも見えたな今一瞬あ気絶これはまさかのドンアキ おいえ来た全然役に立ってないけど来たやった味方、やっぱこういうことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。初の、配信初ですね、これ。一回自分であの、勝手にやったやつはと撮れたんですけど、これ2回目ですね。いやいやいや。やった。これちょっと、スクリーンショットしとこう。